ただ水を飲まないから腎臓の病気とかそういうのになっていくらしいんですね。人間もそうですよね。水を取ることがすごく大事と言われております。割とコンパクトな容器に入ってますね。よいしょ。どうなってるんだろう。開けますよ。じゃーん。おおなんか説明書ですかね。 レビューを書いてプレゼントをゲット。まあいい。えー、っと、じゃーん。プラスチックでできている、こうやって置いて使う水飲み機ですね。うん。よいしょ。じゃーん。こんな感じです。あ、フィルターが4つついて、あ、み。 三つついてます。で、なんかこう、蓋、た。うわあ、こんなんなってて。で、なんかこう、こうやる感じですかね。で、中にもこういろいろ入ってますよ。あ、こっちにフィルターが、トータル四つフィルターがついてます。んで、うわ、なんかモーターかなんかが、うわぁでもなかった。<笑> AC、なんかコンセントですね。コンセント。 コンセンセトうーんっと、うん、もう一個同じ箱がこれもあこれはコードあらモーターですねこれこそモーターですかねこれ差し込むのかな私あの説明書読まないタイプなんですよ読んだ方がいいのは分かってるんですけど多分差せばいいんだろうとえいっケーこんな感じですね で、ね、うんなんか絵が描いてあるええーちょっと待って開けますよはい開けろいちょっと待って<笑> ましたよこういうことになるから丁寧に物事はしないとあっかい ろ, いろいろ飛びましたけどなんかこんなもんが飛びましたね何なんだろうちょっと本格的に作りますかなんかお水を入れるマックスとか書いてますよね読めますかあフィルターこれだねさっきぶっ飛んだやつえっと ペット自動給水器。まず、ボールからすべての組み立て部品を取り出して、えー、水でボール内部を徹底的に洗浄してください。徹底的にって書いてますね。ちょっとじゃあ、洗ってきます。徹底的にかどうかはわかりませんけど。あ洗ってきました。んで、 くぼみの内側に置きます、えー、さっきのポンプを、これ吸盤がついてますよね。内側に置きます。ほう、こういう、こういうことですね。ポッと。持ち上げますね。お、ちょうどいい。じゃん。くっついた。吸盤でくっつきました。落ちません、もちろん。すごい。んで、 ワイヤーをチューブを通して下穴から引き出します。ワイヤーを何ワ イ, ヤーをチューブワイヤーをチューブを通して下穴から引き出します。何 穴が開いてますよね。これは、この中から、これ通して下から出すってことかいちょっとやってみよう。これを、ここから通して、この先一丁ね。ここか通して下から出すってことかいおー、出た<笑>出たーやったー できたじゃんすごい出た出たんでんでんででこのついてきたこのフィルターを徹底的にって書いてある徹底的に洗い流してください何ボウルにふ置いといてかボウルに蓋をこれまず水入れなきゃいけないんじゃないの これも入れますよ。このスポンジなんですけど、スポンジ。ここに、ここにはめるんじゃないかなここに。ちょうど入れる用のなんかがあれば、ここにはめるんですね。入れましょう。ここに入れました、スポンジを。スポンジをモーターの、まあ髪、髪の毛みたいな感じですわね。ええー。で入れて、MAX って書いてあるから、こ、ここ、 ここまで入れればいいってことでしょきっと。じゃーん。入れてまえ。いりませんよ。全然足りないけど。<笑>全然足りないけどね。うーん説明書を理解するソフトが私入ってないなぁ、はい。まず、まずここ入れてだ。 フィルターを敷くんじゃないきっとじゃんねなんでこれを倒せるときっとそうだわ噴水トレイを蓋の穴に通しチューブがポンプの出水口とフラワーの受水口に接続されていることを確認しますん 噴水取る蓋の穴に通しう、うん。穴にまあまあ通したわ。通し、チューブがポンプの出水口と、な、中で、中でつながってますかってことですね。うーん。どうでしょう。中国製ですからね。わかんないか。 で、これをくっつけてと。で、差し込むということなんですね。まあ、やってみるか。 あっちで飲んでますねあっちで飲んでます